古の時代より我々日本人は山や川海などの自然を恐れ偉人や自らの祖先を敬ってきた世界各地にはさまざまな宗教があるが日本には神社を信仰する神道があるさあ古事記日本書紀の神々の鎮座する場所へいざなお ガラスりの聖地熊野熊野は。 和歌山県南部から三重県南部の地域を指し熊野本宮大社は和歌山県の南部本宮町に位置します熊野本宮大社をはじめ熊野三山と呼ばれる3つの神社がありそれぞれ熊野本宮大社熊野早玉大社熊野那智大社と呼ばれ人々から親しまれてきました 熊野の神々は自然信仰に根ざしていましたが奈良時代から平安時代にかけて熊野は仏教密教修験道の聖地ともなり神イコール仏であるという考え方が広まりましたその影響を受けた三山は結びつけを深め同じ十二柱の神々を祀るようになったといわれます それから熊野三山の神秘性はますます高まり平安時代の末には浄土への入り口として多くの皇族や貴族がお参りするようになりました浄土へお参りし帰ってくるということは死と再生を意味しますそのため熊野三山はよみがえりの聖地として今なお多くの人々の信仰を集めていますこちらは 熊野 山, 山に共通する導きの 神, 長八田ガラス神武天皇が熊野に到着された時道案内をしたのが八タガラスだったという一題が残っています。 本殿に続く神門は玉垣とで教会を作り不浄な者が立ち入れないようにしているそうですそれでは神門をくぐり参拝していきたいと思います 本殿には正上殿中御前西御前東御前万山舎の5つがありそれぞれの社に神々が鎮座されています熊野本宮大社の主祭神は「ケツミミコの狼」歴史を遡ると古代本宮の地にこのケツミミコの狼が降臨したと伝えられています それでは、熊野本宮大社を経て、旧社地大湯の原に向かっていきたいと思います。おっと、その前にオぶた社に立ち寄るのも忘れずに。このオぶた社は、イザナミの御事の荒み玉が祀られていて、熊野本宮大社を参拝するにあたっての一つとなっています。 少し小さめの社ですが八百万の神々をはじめすべてを生み出された産砂の神とあおがれる伊ナ波の御女その伊ナ波の御女の荒見玉がこの産太社には沈まれています新たなものを生み出すパワーが感じられる気がします。 2000年に建てられた高さ3 4ル幅4 2ルの大鳥今年はちょうど建てられてから20年となります何かご縁を感じますね かつて1万 1,000 坪の広さを誇っていた大湯の原ここにあった境内は現在の熊野本宮大社の8倍の大きさだったそうですしかし明治22年に起こった大水害により社殿の多くが流され現在の場所へと遷座されました神が舞い降りたという大湯の原近年ではパワースポットとして多くの人が訪れています 多くの人々の祈りを受け止めた大湯の原には今では石造りの焼紙が建てられています江戸時代まで中洲への橋が架けられることはなく濡れわら打つの入道といって水で濡れたわらじと泥で汚れた着衣での参拝がされてきました参拝に訪れた人々は歩いて川を渡り 着物の裾を濡らしてからもう出るのがしきたりで音無し川の冷たい水で最後の水漕りを行って身を清め神域に訪れたのです神々が宿り 癒しとよみがえりの聖地とされてきた熊野、多くの人々が熊野へ猛出た道は、千年以上の時を経て今も熊野本宮大社に続いている。